ポッドキャストにななるかももしれれいんですけれどもというのは嘘です。すいません。本当に申し訳ないです。あの、今回ね、あの、タイトルが家に帰りたい。で、ボイシーのこのタイトルとあとチャプターかにはもう辛いみたいな感じで書かせていただいたんですけれども、なんか、あの、すいません。それを見て、 なんて言うんだろう。あの、おうか大丈夫かって言って心配してきて聞いてくださってる方には本当に申し訳ないんですけれども、あの、今回のテーマはですね、家に帰りたいというふうに書いていて、あの、帰りたいか帰りたくないかで言われたら、それは帰りたいですよ。やっぱり。けど、別になんか今のこの日本一周中の撮影とか、この2ヶ月間のキャンピングカー生活が苦痛で苦痛でたまらなくて帰りたいわけではないです。 あの、天秤にかけた時にやっぱりでやって、あの、家にはお母さんもいるし、あとは、テスラ、テスちゃん、テスラちゃんですね。あの、僕の息子が待っているしっていう、なんか、あの、まあ、そういった状況なのでめちゃくちゃ帰りたいですけれども、もちろんね、えー、この日本一周プロジェクトより多くの人たちがサポートしてくれているので、あとね、トランスタロンメンバーとかも応援してくれてるし、あとトランスタロンメンバー全国各地47都道府県全部にいるんですけど、えー、みんなに会って、 えー、メッセージを伝えなきゃいけないという、あの、ビジョンがあるので、えー、僕は最後まで楽しく撮影し続けたいと思っております。で、この放送のね、えー、後半にて、えー、まあ、なんか家に帰りたいというテーマで話そうと思った、あの、きっかけというか、まあ、なんてんだろう。人間って結局本質的にはないものをねだる生き物なんだなっていうテーマにてお話していこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたらというふうに思っております。それでは、早速お便りを読んでいきましょう。 大川さん、こんにちは。早速質問なのですが、トランスサロンのここはどこの映像サロンにも負けていないという強みは何ですかまた、反対にこの部分はトランスサロンだと弱いなという部分はありますか日本一周頑張ってくださいというお便りですね。えー、ありがとうございます。そうですね、トランスサロンの強みと言いますと、まあなんか今、キーワードで言うと、まあ国内最大規模の動画コミュニティ、 動画っていうサロンだったら、トランスサロンが最も、えー、規模、かつ売り上げ、もに、あの、大きくなっています。そこだったり、あとは、まあ、1000、今現在ね、1350名ぐらい入会していて、もうこれからね、1400名になるので、まあ、何よりも勢いがありますよね。あの、それはま、僕が言って、自分で言うことじゃないかもしれないですけれども、勢いがあります。 で、勢いがあるコミュニティというものは、やっぱりその参加している人たちも、なんか、やっぱ勢いあるし、あの、なんてだろう、増えるにはやっぱり理由があるので、行列ができる店っていうのもやっぱり理由があるじゃないですか。まあそういったことで、やっぱりこうやって年々増え続けているっていう、このトランスサロンに、まあ価値がないわけがないんですよね。 まあこれもね最近アップデートしたばかりでして、まあそれがきっかけで多分こんなに増えてるのか、まあ僕の YouTube のコンテンツで結構多くの人が楽しんでくれていたり、あとは日本一周プロジェクトで、なもっとね、僕がどのような思考で日本一周プロジェクトを作っていて、で、 まあ、サロンメンバーさんに、毎回に会いに行ったりとか、そういった目的で、えー、入会される方がめちゃくちゃ多いんだなというふうに思っています。まあ、初月無料だからっていうところもあるんですけれども、まあ、それが、まあ、いい部分ですかね。で、まあ、1400名ぐらいのサロンメンバーがいるからこそ、もちろん情報の量も多いし、えー、インスピレーションを受ける数も多いと思ってるんですね。あのー、まあ、 なんていうの一意見として、やっぱり人数が増えると、濃さは薄れるという、まあもちろんね、デメリットもあると思っています。 なので、ここで言うトランスサロンの弱みは、まあなんか人数が多すぎて、一人一人のなんかコミュニケーションってのは、徐々に薄まってきてるのではないかなというふうに、まあ、あの、感じられる方もいます。実はね、でもそれって本質的に見ると、あの、結局その参加してるメンバーで、リアルイベントに参加したいっていう人たちって、基本的に2割ぐらいでして、で、そういう2割ぐらいの人たちって必然的に濃くつながるんですね。 なので、あの、現時点では何も問題ないんですけれども、じゃこれが1万人とか10万人の規模になってくると、もちろん薄くなると。ただ、それがまあ弱みとはいえ、えー、その反面ね、人数が多いからこそできる、えー、強さというものも相対的に大きくなってきます。例えばですけど、えー、まあ案件とか、案件とかをまあ、あの、募集する人が増えたり、 そして、ま、案件に参加したい。ま、アシスタントとして現場体験したいという方も並行して増えているし、ま、あとは、ま、最近で言うと、ま、やっぱり質問チャンネルがやっぱ何よりも強いですかね。わからないことをこうやって質問したら、1300名の中で、絶対その情報についてわかる方っているんですよ。で、その質問に投げかけているものって基本的には、Google に検索しても出てこないものなので、ま、そういったところでやっぱりこの1400名の あの、サロンの価値ってのは大いにあるのではないかなというふうに感じています。はい。なので、それがトランスサロンの強み、弱みとなっています。はい。それではね、今回のテーマ、まあ、家に帰りたいという話なんですけれども、あのー、まあ、最初にお話しした通り、まあ、あの、やっぱり家にはテスちゃんとか、あのー、僕の息子が待ってるので帰りたいという思いはあるんですけれども、なんかその、なんて言うんだろう、 あの、ふとね、まっつんとこうやって会話してて、あいつは髭がめちゃくちゃ生えると。髭めちゃくちゃ生えて嫌だなって言うんですけど、僕げめちゃくちゃ生えないんですよ。で、僕めちゃくちゃ生やしたいって言ってるんですね。けど、まっつんはめちゃくちゃ脱毛したいって言ってるんですよ。<笑>これ面白くない面白くないですかあの、僕は髭がないからヒゲが欲しいって言うし、彼は髭がめちゃくちゃあるからヒゲいらないって言うんですね。 結局人間ってないものをねだる生き物なんだなっていうふうに思いました今回で言うね日本一周してキャンピングカーあのー、キャンピングカー行く前はキャンピングカーの生活めちゃくちゃ楽しみにしてましたよやっぱり経験してもないしまだないものなのでそこに価値めちゃくちゃ感じてたんですけれどもいざこうやって行ってみるとあのー、今まで作業していた自分のスタジオ収録スタジオですよレッドとかも待ってますから レッドヘリウム 8K 買ったのに全然使ってないっていう。まあリスクがあるからキャンピングカーで持ってきてないんですけれども、まあスタジオにはそういった環境があると。で、まあお台場に行けば会社のメンバー全員いて、日々コミュニケーション取れると。だから本来自分たちがこの経験していたものがなくなったことによって、またなんかそのなんか環境に戻りたくなるっていう、 やっぱ人間って今目の前にないものをすごく欲する生き物なんだなっていうのをなんか日本一周なんか行って気づきましたでまあだからといってこれがなんかためになる話かって言われたらちょっと違うかもしれないですけれどもなんか人間ってやっぱすごい面白い生き物だしなんか普段自分の目の前のことがまあ当たり前のようにまあなんか過ぎているんですけれどもなんかこうやって まあ、いつもの拠点を離れることによって、学ぶこともすごく多かったなって、まあ、今1ヶ月、まあ、プラス1週間ぐらいしか経ってないんですけれども、あの、すごく感じています。あの、日本一周中はね、本当になんか、思ってる以上に、まあ、チーム3人で常に一緒にいて、常に仕事して、常に撮影してるわけなんですけれども、まあ、思ってる以上に、あの、ストレスとかはなくて、まあ、多分ね、僕だけじゃなくて、多分あんまりみんなないと思うんですよ。意外と。 っていうのは明確な目的があるんでねあのこれが遊びでキャンピングカーしてたらあの、まあ、方向を見失って、まあなんかね、ちょっと揉めることもあるかもしれないですけれども、あの明確に日本の魅力を世界中へ発信するという目的があってで、サロンメンバーに会って直接メッセージを伝えるっていうミッションもあって。 で、まあ、そういった、まあ、プロジェクトを応援してくださる方が、まあ、1000人2000人の規模でいるっていう、この事実が、まあ、僕たちを、やっぱり頑張らせているというか、なんか頑張らざるを得ない、自然と、頑張るっていうよりかは、自然と、なんか、楽しんでいるっていう状況を作り出してくれているので、あの、改めて、あの、クラウドファンディングで支援してくださった方たちとか、え、トランスサロンメンバーの、まあ、約1400名のみんな、本当に、ありがとうございます。 本当に皆さんがいるからね、僕たちは頑張れているので、えー、今回ね、タイトルでちょっと、あの、釣ってしまったんですけれども、全然僕はあの、ネガティブに考えていなくて、むしろ楽しく日本一周回らさせていただいていますので、あの、家に帰りたいという気持ちは、 えー、もちろんあるんですけれども、そういった心理状況で今回は、えー、ポッドキャスト、ボイシーの配信をさせていただきました。えー、まあ、トランスタロンでは今回このポッドキャストではね、毎回結構本当につまらない、なんて言うんだろう、カジュアルな話ばかりなんですけれども、トランスタロンではもう本当に現在進んでいるプロジェクト、まあ仕掛けていることについて、えー、数千字で記事にしていますので、えー、ぜひ遊びに来ていただけたらというふうに思っております。ちなみに初月無料です。あの、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日。